えー、今日はこの下絵の具鉛筆を使って絵 を, つ、えー、絵を描いてみたいと思います、まあ、形状は普通の色鉛筆と同じような感じですねでこれを、えーえー、素焼きをした生地に絵を描いて透明油をかければこの描いたままほぼ描いたまま仕上がるという画材です陶芸用品です陶芸用の画材です、えー、と通常の 鉛筆ですね。鉛筆で素焼きの生地に絵を描いて本焼きするとこの鉛筆の線は全部消えて焼き消えてしまいますこれは下描きをするにはその特徴をあうまく使ってというかよく使いません、ね、下絵の、えー、素焼きの生地に下描きとして鉛筆で描いてあとはまあ下絵の具とかゴスとかベンガラで絵を描いたりすることはありますけど 通常の鉛筆ではなくてこれは色が残る鉛筆ですちょっと削ります。一応リンゴを写しましょうかこんなリンゴです。はい、描いていきます<笑>あの、鉛筆でさみたいな感じで捉えていってみたいと思います ちょっといまいちですね。ちょっと削ります。ちょっと芯を長く出してみました。ちょっと硬いですね。 なんかうままく乗らない感じしますねこの素焼きの生地を今回900度で焼いてるのでちょっと硬いのかもしれないですね生地になんかちょっと差があるみたいで えー、と同じ筆圧で描いても強く色がつくところとあんまり乗らないところがあります。うんあのー、普通の画用紙にする鉛筆デッさんのようにはといかなそうですね。 この芯の中でも硬いところと柔らかいところがあるみたいですね<笑>ちょっと今のところ非常に扱いづらいですただまあこれえっ、ー、と下絵の具のこの鉛筆の使う、えー、と場面っていうのはこういう描写を前提にして多分考えられて作られてないので 本来は多分こう線を描いたりするのにはすごく描きやすいと思いますこんな感じですねでもまあ今回は描写がどのぐらいまでできるかっていうのを試してみたいと思います 消消ししゴゴムムでですす普通の消しゴムです練りゴムがあればちょっとまだいろいろ試せたのかもしれないんですけどちょっと今手元になかったのでそもそも鉛筆デッサンが久々なのでちょっと練りゴムが手元になく普通の消しゴムでやってます。 はい、一応書いてみました、えー、と非常に書きにくいです、えー、画用紙に普通の鉛筆で書くデッサンのようにはもうなかなかいかなかったです、えー、これに、えー、釉薬をかけて酸化調整して、えー、焼き上がりを見たいと思います、うん、非常に難しかったです はい、焼き上がりました、えー、と全体的に少し薄くなった感じがします、えー、と特に下の台に落ちた影がかなり淡くなってて、えー、と動画は少し戻して、えー、と戻してみてもらうと分かると思うんですけど、あのー、この辺の影とかですね実際はあんまりいい影かけなかったのでこれだけ薄くなって結果よしなんですけどあとはこの本体の方も 薄くなるところとあまりならないところがあって結構ムラがうんと焼く前よりもムラ変なムラが出たような印象はありますでもまああのこういうふうな描写としての扱いもあの画材でできると思います許容範囲だと思いますもう少し寄った画像あの iPhone の方が寄れるレンズがあるので それで寄ってみたいと思います。えっ、ー、とこういうのですね。iphone につけてえっ、ー、と拙者で撮ってみたいと思います。行ってみます。寄ってみます。あの貫入越しに見えるこの絵の具のタッチ、ちょっと面白いんですよね。こういう感じで。 手ぶれ。気持ち悪くなるかもしれないです。ごめんなさい。これ下手の部分です。貫入面白いですよね。やっぱり書いた時とは少し。絵の具の、あの。鉛筆ののりが変わってる感じがします。 いかがでしょうかえっ、ー、と線はもちろん描けますしこういう描写もできる許容範囲だと思いますあの使いようによってはいろいろこういう方法だけじゃなくて自由な発想で使える材料だと思います終わります